あ、食うてんの。 あでも今日明らかに今回そんなにメニュー時間は変わってない出そうだなあ。 皿の皿のやつは皿の体重計はそんなのだよあそうやなあ<笑> そ, う そ, れああそうか<音声>ちょっとは泳ぐようになったんかいなあ 追<笑>いかけてるわ。 ほんまに安いやなあいがいっのきはないた。 <笑>気になる、気になるトモとゼリーみたいになるけどね お初めてあんな長距離を。初めてあんででるか上がっっっってててもらゆくりそそそうそうそうあなんか興 はっはっはっは。えかばり、かばり。かばり、かばり、すげえよ。雨太みたいやな、見て。ちょっ と, <笑>ょっとこっち振り。